今回は皆さん大好きな100均キャンプギア3点の、まあおそらく新商品だと思います。レビューとなります。えっ、ー、と1点目ですね。c a n d o で見つけました。固形燃料用ケース3パックとなってますね。固形燃料を個別に持ち運ぶ際に、揮発防止として役立ちますよという形です。ジャンコードですね。 はい、えー、注意事項等ね、書いておりますが、えー、こちらですね。材質が本体がポリプロピレン蓋がポリエチレンと、直径が 6.4× 高さが4ンチとなっててエコー金属産の商品ですねはい、ということで開けてみますうんとなるほどなるほど はい、こういう感じですね。<笑>まあまあ、普通によくある、はい、まあ、こういうタッパー的なね、やつです。で、うん、まあ、しまっ、しまったかしまってないか、パチンと音がいってしまうわけじゃないですけど、しまったら確かにきちんと揮発を防いでくれそうな、割とね、その、深い、 締ままり方をします、はい、で固形燃料ですね入れてみますえー、とこれがですね 30g のあ、あのー、固形燃料100均で売ってるやつですね恐らく 20g25g30g と3種類あると思ってこれが一番大きい 30g ですけど 30g で1個入れるとこれぐらいのサイズになりますしたがって2個は入らないですね で、1個入れて蓋を閉めて、なんか微妙な中途半端な隙間があるんですけど、えー、こういう形になります。こちらだと 20g5 個入りのやつですね。まあ、あの、ずっとやってる方はね、もう言うまでもなくわかると思うんですけど、ちょっとちっちゃいです。これの場合だと、えー、このぐらい余裕があります。2個入るかな いや、2個入れるとね横から見たらこれぐらい飛び出しますのでやっぱり1個しか入らないので、まあ、そういう意味で言うとねこの気持ち悪いあのスペースができるものよりは 30g の方がいいですねで、通常のポケットストーブ、まあ、これはメスティンに入るっていうね少し小さいですけどまあ高さとかはね通常のものと変わりませんでこういうものにもちろん入るわけではないのでね固形燃料を ポケットストーブで使いたいという方は結構いらっしゃると思うんですけどまあ、えー、別に持っていくと何か使えるのかなっていう別にそこのメリットはあまりなさそうな気がしましたはいまあこれぐらいの状況になりますね続きましてポケットストーブ用ごとく、えー、ポケットストーブに取り付けることで 安, 安定してシェラカップなどを置けますと えっ、ー、とね、奥行きが 7.5 センチのポケットストーブに対応してますと書いてるので、まあ、最も一般的なね、あの100円ショップにもあるポケットストーブということですね。まあ、ポケットストーブの形状により使用できない場合はありますよと。えー、ジャンコード先にこれですね。はい。で、注意事項が載ってますが、えー、材質は鉄、クロームメッキとなってます。サイズが、えー、直径が9センチ、高さが1センチと。 ということでで金属さんの商品ですポケスト用のごとくですね今までまあ自作なんかでね作ってきたんですけど、まあ、自作しなくても使えるというのは便利ですじゃあ開けてみますおお、まあ、まあまあまあはいはいまあ予想通りのね、えー、こういうちょっと折り曲がっててねここで引っ掛けるということですね 実際ちょっとポケットストーブにかけてみましょう、まあ、こちらのポケットストーブは中華ですけどその100円ショップで売ってる最も一般的なサイズと一緒です、えー、S ビットでいうとスタンダードと一緒ですねでこれがまあ7 5ンチですからここにぴったりとはいはまりますこういう感じですちょっと見にくいかなはいえー、左右へのズレはこのぐらい この円の部分がね、少し内側になるので、そのスペースの分だけは遊びがある感じ。で、この上下ですね、の方向には一切動きません。もうまさにぴったりですね、7.5 センチの場合。ということで、なかなかいいと思います。従って、例えば、えー、まあ、アルストとか、まあ、固形燃料とか、まあ、皆さん色々使われると思うんですけど、燃料を置いて、その上に、トクを置いて、 で、シェラーカップ。はい、シェラーカップありました。これ普通の 300cc のスノーピークをこのように乗せます。こういう感じですね。はい。まあ、丸いのでね、丸いとね、相性はいいですよね。という感じで、うん、使えそうです。非常に良いです。まあ、グラグラしないのがいいんじゃないですかね。ただし、ダイソーから売り出された ミニメスティンに入るポケットストーブの場合だと、えー、ちょっとね遊びが大きくなってしまいますこのぐらいね7ミリぐらいですかね大きくなるのでこういう風にずれちゃいますね、はい、左右もこのようにずれちゃいますということでミニメスティン用はねこれがぴったりの幅ですので これをミニメスティンに入れることも当然できないということになりますからミニメスティンで、ね、収納している人にとってはこれは、ね、必ずしもベストではないと思います最後に、えー、こちらがシェラカップ用クッションケースですねダブルジッパーで使いやすくシェラカップを重ねて収納できますよと220円になります、えー、ジャンコードねこのようになってます 材質がポリエステルと合成ゴムファスナーについてはナイロンポリエステル鉄塗装となっていますサイズが 13.5cm×6.5cm でエコー金属産の商品ですはい、シェロカップケースねいいですねちょっとねクッション性があるんですよなのであのー、例えばセリアで売ってるものっていうのはこういうねご存知の方いらっしゃると思うんですけどこれはクッション性は全然ないんですまあ生地はね ツルツルでちょっと強いし中がね少しこうコーティングされてるような感じでこれはこれでねとっても使いやすいと思ってるんですけどこちらはですねその防水性みたいな意味合いは全くないですねクッション的ですね材質的にはですねキャプテンスタックから出てるこういうものですねこれはちょっと大きいあの 600cc 用なんですけど、まあ、これぐらいの生地とよく似てます で、えー、黒しかなかったですがこの中にシェラカップを重ねて収納できますよということで、まあ、ジッパーがね、こちら1箇所こちら2箇所あるというのはね、まあ、セリアも一緒ですけど、えー、両方から締められますのでこういう 300cc のね、通常のシェラカップだったら楽に入ります。はい うん、クッション性があるのはね、あのシェラカップ大事に使いたいって意味ではね、いいかもしれません。チタン製なんか特に薄いしね、あのー、高価なのでね、曲がっちゃうともったいないし、ステンレス製なんかでもね、全然問題なく入りますし、えー、ステンレスのスノーピークと、チタンのスノーピークと、これ、服の紙のやつですね、3枚重ねてみても、3枚ならね、楽に入ります。こんな感じですね。 楽に入ります。取っ手が出るタイプのやつなんでねこういうふうに途中までしか閉まりませんけど4枚はですね重ねてみた時にあの分厚いいものだととね、ちょっと厳しいです。例えば薄手のやつだったらね4枚でもいけますが、えー、まあ通常無難なのは3枚までって考えた方がいいんではないかと思います、はい、シェラカップねたくさん持ってて最近あのいろんな形でねあの有効利用されてる方が多いと思います えー、キャンドゥから出てたシェラカップ用のリッドディッシュだったりとか、あるいは、まあ、去年、セリアから出たシェラカップ用のリッドだったりとか、まあ、これ加工してますけど、まあ、こういったね、いろんなものを上手に組み合わせたり、あとね、例えば、このシェラザルみたいなものだったり、プラカップだったりね、いろんなものが今ございますので、そういったものをね、上手に収納するためには、こういうものあったらいいんじゃないかなと思います。はい、えー、この、 何て言うんですかね、手触りというか、そのクッションのある感じがね、今までのセリアよりもえ、ちょっと高級感あるし、まあ実際ちょっとだけ高級ですしね、はい、いいんではないかなと思いました。ちなみにですね、シェラカップを使ったセッティングというか、まあまとめ方っていうのはですね、いろいろ私なりの考えがあって、今実際いろんなことをやってます。シェラカップもですね、本当にもうバリエーションが広がって、まあ炊飯とか調理とか、 いろいろできますし、そのシェラーカップに合わせて使えるような、さまざまな、まあ、食品ケースだったり、あるいは固形燃料を、えー、それで使うっていう方法だったり、まあ、アルミのね、炊飯に長けたシェラーカップ的なものだったり、まあ、小皿みたいなものだったり、いろんなものを同時に使ったり、あとサイズも 600cc のもの、ちょっと最近よく使うんですけど、大きいものを使うことによって、 あの、ちょっとね、今まで 300cc では物足りなかったなっていう風な汁物なんかの調理なんかもね、上手にできるような感じに最近はいろいろ発見がありますので、また、えー、こういうのいいなっていうのが固まりましたらね、皆さんに動画で公開できたらなと思ってます。はい。ということで今回は速報なのでこのぐらいにしたいと思います。今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画がね、いいなと思った方は高評価ボタン、それからチャンネル登録もお願いします。